かなうんそのままでそのままで大丈夫帯があるからねあそういうことね<笑>いいよ一人でじゃ 間違っっててつぼみののシャツ着てきちゃったのねいいよいいよしょうがねえなね姫団のチームカラー本当はピンクなんだけどなぜか黄色みたいな<笑>でも後ろにえー、ンという辺の中にピンクが入ってますこれが姫団のチームカラーのピンクですなので今日はまだ姫団の旗の方がまだ全然できてないので つぼみの赤い方の旗を、えー、振る感じになってますね。で、えー、つぼみの満開つぼみに関しては、ブルーの旗で、大、え、河、ー、分流の里と、死に入っているように、その旗を、ブルーの旗を振ってもらっております。では、姫だん、行きつけたかな行きつけた、うん、ちょっと話、伸ばしてみたんだけど。 では、またね、繰り返し同じ曲になってしまうんですけど、えー、先ほどよりちょっと手の空いてる方が減ったと思うんですけど、お手拍子の方よろしくお願いします。 ではお手を拝借